日テレ、キングプリンスル。急転直下終了の裏、待ち受ける最終回の壁。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気アイドルグループ、キングプリンスの唯一の冠番組、キングプリンスル。キンプル。日本テレビが5月13日をもってレギュラー放送終了となり、 翌週20日にゴールデンの2時間特番が放送されることが発表された。日テレは先月まで番組継続を明言していたのに、この急転直下はなぜ昨年11月、ジャニーズ事務所は、キングプリンスが今年5月22日をもって5人での活動を終了すると発表した。メンバーの平野志二26、岸優太27、神宮寺優太25他グループを脱退。 同時に平野と神宮寺は事務所を退所、岸も秋には退所する。なお、残るメンバーの長瀬角24と高橋海人24レキングプリンスは継続していくという。グループは2018年5月23日に CD デビュー。5周年となる節目の前日に5人での活動に区切りをつけることになった。レイリー新調は金プリ3人脱退でテレビ局は大慌て。 日テレ、鉄腕ダッシュはどうする ?22 年11月13日配信で、日テレの慌てぶりを報じた。その後、日テレは、キンプル、の継続を決定。3月3日に開催された新年度改編説明会では、4月以降も番組終了の予定はないと明言していた。ところが、4月15日放送の番組内で、一転して最終回とゴールデン特番が発表されたのだ。 日テレ関係者は語る。最後まで番組継続を望んだ。日テレは最後まで番組の継続を望んでいました。キンプル。は昨年1月に日曜午後の30分番組としてスタートし、3ヶ月後には現在の土曜午後に移って、60分番組に拡大されました。全国ネットの番組ではありませんが、トバーやヒュルーの見逃し配信の再生回数は非常に多かった。そうした収益もあるので、 番組終了など考えてもしなかったのです。メンバーの脱退騒動がなければ、年内にもゴールデンに昇格と言われていました。とはいえ、キングプリンスに残るメンバーは二人だけだ。長瀬と高橋だけでもいいから、番組続行の交渉をジャニーズ事務所と進めていたのです。その布石として、4月9日からスタートした高橋主演の日曜ドラマ、だが、情熱はある、も企画したのです。 そのアピールも虚しく、番組の打ち切りは決定してしまいました。日テレはこれまで、ジャニーズ事務所のアイドルを数多く起用してきたことで、他局よりそのパイプは太いと言われてきた。24時間テレビでは2003年以降、ジャニーズのアイドルをメインパーソナリティに起用し、今年も何わ男子が担当することが発表されたばかりです。それでも、キンプルの継続に関しては、引き入れてもらえなかったということです。 ジャニーズが受け入れなかったということか。日テレとジャニーズの温度差、番組制作スタッフとジャニーズ事務所との間で、意見や方向性が合わないことがたびたびあったことが大きいようです。実際、番組打ち切りが決定した後、プロデューサーや演出人が、最終回は派手に海外ロケで行きましょう。と持ちかけたそうですが、あっさり断られたと聞きます。間もなく脱退するメンバーと共に海外ロケとはお気楽な。当然ながら、 脱退する三人と残留する二人は、最近では仕事以外での会話はなくなっているそうです。そんな状況を知ってか知らずか、仲良く五人で海外ロケをして最終回を飾るという提案に、ジャニーズ事務所は制作陣との温度差を感じたそうです。最終回はどうなるのだろう。そうした経緯があったので、未だに番組内容を含め、ジャニーズ事務所と接触が続いており、難航しているそうです。 なぜかトバーやキュルンの見逃し配信ではカットされているが、15日放送のキンプル。でメンバーそれぞれが2時間スペシャルへの意気込みを熱く語っていた。流せ、ついにここまで来たかというか、僕ららしい空気感も含めスペシャル時間帯を見てもらえたら、高橋、体を張りたいなと思っています。ええー、や、僕自身この番組で新しい面を見出してもらえたことがたくさんあるので、楽しい番組にできたら嬉しい。 神宮寺、ゴールデンということで、やばいっす。騎士、ここが集大成の少年場だと思って、火事場のクソ力をここでぶつけて、ビシッと最後決めたいですね。残りのレギュラー放送とゴールデンスペシャルをお楽しみください。果たしてどんな番組になるのだろうか。デイリー新調編集部、新調社。